本番いきますよーいカメラ、OK、スタート さこんにちは監監督督ラボの監督です今回なんですけども、久しぶりにですね、小説レビューをしていきたいと思います。えー、私、監督なんですが、まあ、文庫系をよく見るたんですが、一番見るところですね、こちら、えー、メディアワークス文庫ですね。こちらの文庫は、SF とかファンタジーとか青春とかラブコメとかそういう要素が多い、夢やロマンが溢れる小説ですね。監督自身ですね、まあ、ブックオフで2、3ヶ月に1回ぐらい大量買いするんですよ。ま、あほとんど、このメディアワークス文庫が多いんですけども、その中の一冊が、 こちら牛郎ライス見たの結構前なんですけどもとても心に残っているのでぜひ動画で紹介したいと思いますざっくりとした内容なんですけども青春これ何ていうの青春海中青春海中 青春海中ど真ん中熱く切ない弓道ストーリーざっくり言うとこの少年が主人公ですね弓道の部活に入るみたいな、まあ、そういう話です弓番光の子と一人番地早やるみたいな感じですね 感想としましたですね。スポコンものとして、むちゃくちゃ楽しみました。まあ、部活動ものとしてぱ弓道をですね、メインとしてますので、そこにかける熱意とかは、やっぱり聞きましたね。先ほども言った通り、光の語みたいな感じで、古い人の念がですね、この表紙、表ょう、ひょうし、ひょうし、ひょうしには映ってはいないのですが、と、言いました、いました。よ一さんはですね、こういった方になります。その、昔の時代の人が降ってきて、主人公しか見えないんですけども、話すんですよね。まあ、こいつの持つ、弓道の方っての がありまして大会みたいなのがあるんですけども、古い方を使うのかそれともガリウで行くのかっていうですねそこの駆け引きそしてこの主人公の楊智くんに関してはですね初めの頃はもう弓道に全然興味がなかったんですよねまあとあることがきっかけで乗り移られてこちらのまあヒロイン的な先輩の女部長ですね阿武佐先輩に目をつけられてまあちょっと横島な気持ちで あ, あこんな先輩に憧れみたいなところも含めつつのま入部するわけなんですけどもそこからですねこの主人公 児くんがですね恋の駆け引きとかもまあ最初の頃はあるんですけども後輩になりすれでもうどんどんどんどん中道に一直線などめり込んでいく姿そこですね 見どころはやっぱりもうラストのですね、弓道バトルのシーンですね、映像が見えました。弓道って正直あまりスポットが当てられていないというか、あまり見たことがなかったというのはやっぱ個人的にあったので、まあそこもやっぱり興味深く読み進めることができました。自分との戦い、むちゃくちゃ奥深さを感じました。であとやっぱり良いちね、良い人の関係、も自分にしか見えない、そういうその心の触れ合い、バデーものと言ったらいいのかな、まあコントみたいな感じでですね、会話したりするので、結構コメディ的な要素も 作品使われております、まああとですねまあこの作品ももちろんなんですけどもこのメディアワークス文庫って結構サクサク物語が進むのですごいテンポがいいですこの作者さんがですね末葉 A さんという方なんですけどちょっと他のこちらにプロフィールに載ってたんで読みます福島県出身で2011年にレッド・イット・ B で電撃文庫よりデビュー親近感のある人物と温かい心理描写を得意とする他の本としては同じくメディアワークス さんから出されています水族館の板前さんというものを出しているそうですこちらですねもうぜひ見たいと思います はい、とみ で, です、ね。ん、今回は小説レビューですね。弓道ライフ。こちらとてもおすすめ。とても見やすいんですね。テンポが良くてもサクサク読める本なので、えぜひですね、興味がある方は、まあ、弓道に興味がなくても、こういう部活のスポコンものって結構熱いんですよ。あとやっぱその光の子みたいに、バディものが好きな方はもうぜひおすすめです。はい、とみ で, です、ね。ん、今回は弓道ライフを小説レビューとしまして出させていただきました。え、監督のもです他にもですね、いろんな動画出しておりますので、ぜひですね、興味がある方は、チャンネル登録また、参考になったなという方はですね、いいね、 ぜひ押してください。今後もよろしくお願いいたします。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。